皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月14日、強さ1ならサポさんでもルベランギスといい戦いができるのではないかと思ったので、乗り込むことにしました。でも、同じ職業がいるとダメなんでしたね。かといってサポート仲間を雇い直すのもアレなので、とりあえず魔剣士を1人引っ込めて、猛門を出します。このままでは火力が足りなくなるので、旅芸人からバトルマスターに転職してみますかね。 これでとりあえずやってみましょう1分くらい持てば動画の撮れたかは十分かなと思っていたのですが余裕で1分を過ぎました床闇とか選手御社とかみたいな絶望感は感じられませんねもしかするともしかするのかもしれませんそんなことよりどなたかトガ人の邪眼の確実な避け方を教えてくださると助かりますそして3分が経ちましたさすがにこれはもう無理ですね ただ、これならサポさん討伐も希望が持てそうです。すでに初日に達成されたとも聞きました。1年後には余裕で倒せるようになっているかもしれませんね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。